バイイオサイズデータベースセンターというのを TST の中にあります一つのセンターでして、いくつかの方法 で, です、ね、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということをあのミッションとしてやっております。で、本日ご紹介するいろいろさまざまなデータベースは、その中にあるファンディングプログラムでして、分野ごとにデータの統合を進めるということをしていただいている先生方からのご紹介ということになります。会場においでの方にはパンフレットをお配りしてますけれども、その中にあります、このファンディングプログラム、これだけあるんですけれども、 それぞれぞの分野ごと、まあ、生命科学いろいろあの対象もそれから手法もいろんなことであの非常にあるバラエティーに富んでおりますのでその各分野の専門の先生方にその分野のデータベースをまとめていただくとそういうことをしているファンディングプログラムになります、まあ、こういった形であの先生方のところであのまとめていただいたデータベースをさらにまとめてあげるという形の連邦型の統合データベースというのを私どものセンターでは目指しております 本日ご紹介するデータベース、ウェブツール、えー、とこれら、斜めの先生方によってご紹介をいただくということになっております。